プリンスの平野紫洋と黒島由いがゲスト出演する。10月20日の2時間スペシャルでは、夜会ハウスに米倉良子、横浜流星江口洋介が登場。そして3組目のゲストとして、ドラマに歌にバラエティーにと大忙しのキングプリンスの平野紫洋と NHK 連続テレビ小説チームドンドンで主演を務め話題となった女優黒島由いが出演する。番組では、 シソンヌの長谷川忍が二人が出演する金曜ドラマ、クロサギの撮影現場に潜入し、初体験尽くし、黒島ゆいのがやりたい七つのことと題して、黒島にバラエティロケに挑戦してもらう。平野はバラエティに不慣れな黒島に、バラエティの先輩として同行し、黒島のやりたい七つのことを見守る。黒島のやりたいことは、激痛はしつぼって本当に痛いのいや、 催眠術にかかってみたいなど体を張った内容ばかり。平野は見守るだけのはずだったが、激痛は失望のお手本に、と施術を受けることに。顔を歪めながら悶絶する平野。そのリアクションに引き気味の黒島だが、いざ施術を受けると劇中にのたうち回る。さらに平野は、黒島が催眠術をかけられている様子を見ているだけで自分もかかってしまう。もらい催眠で爆笑をさらう。その後も、オープンカーを運転してみたい。 いや、平野くんと仲良くなりたいと、オープンカーで2ショットドライブを楽しみ、やりたいことを体験していく。最後は、足湯でビールを飲みながら美味しいチーズを食べたいを体験したが、実は黒島がやりたい最後の一つは、ドッキリの仕掛け人になること。もちろん仕掛けられるのは同行してくれている部屋。仕掛け人になり、祝々とロケを進める黒島は、初ドッキリを成功させることができるのか。また、黒島は、 夜会ハウスにも初登場し、ロケ VTR を桜井翔、有吉博行ら夜会メンバーと一緒に鑑賞。朝ドラ日話なども話しつつ大盛り上がりの鑑賞会となる。番組情報、桜井有吉座夜会 SP、TBSK、2022年10月20日、木曜日、午後9時から10時57分。MC、桜井翔、有吉博行、ゲスト、江口洋介、黒島由い平野夫。 キング、アンド、プリンス、横浜流星、米倉良子、淳下院、池田美優、新年愛家、小島和也、アンジャッシュ、田中拓二、アンガールズ、長谷川忍、子孫ンヌ、山崎宏也、アンタッチャブル。TBS 夜会チャンネル、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュチャンネルスラッシュ UC1 下棒ウズラウブ 08U0 イムククと1グラム。